みんなすぐ寝ちゃって桃子だっけそんな別に寂しいわけじゃないよでもしばらくお兄ちゃんとお話ししてたいの勝手に桃子のそばから離れたらダメだからね絶対だよお兄ちゃん